令和2年9月18日、阿蘇市黒川の阿蘇警察署で、今年5月に発足した阿蘇ペースライダープロジェクトを企画し、運営に貢献したとして、阿蘇市の池田智美さんに、阿蘇警察署長から感謝状が贈られ、また、秋の全国交通安全運動に伴うパトロール開始式も行われました。 まず、所長室で行われた感謝状贈呈式では、二輪車の交通事故防止のため、安全運転を誓ったライダーに赤いバンダナを配り、安全運転を PR する、阿蘇ペースライダープロジェクトに貢献したとして、阿蘇市一宮町のひばり工房代表取締役の池田智美さんに、阿蘇警察署の内田芳郎署長から感謝状が贈られました。 池田さんはこれまでに500枚以上のバンダナをライダーに配りまた SNS などを通じて情報発信も積極的に行っておりその結果、プロジェクト発足以降は管内のツーリングライダーの交通死亡事故は発生していないということです。 続いて21日から始まる秋の全国交通安全運動に先立ち、阿蘇地区の交通関係団体の代表らも参加してパトロールの開始式が行われました。挨拶の中で内田所長からは、阿蘇警察署では夜間の主要幹線道路における事故、高齢者、歩行者の事故、 北外林山の二輪車の事故防止を重点的に取り組むことが伝えられ早速館内のパトロールに出発しました令和2年秋の全国交通安全運動は高齢運転者などの安全運転の励行などを重点目標に9月21日から30日までの10日間の日程で行われます